かはい画面共有見えてますかね見てます。はい見えてます。ああ、見えてまーす。あます。あ結構来てる。まはじめましての人は、はめまして。はい。19人だったら始めまーす。あ、ど, ど, ど, ど, ど, ど, どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも。 あ、レコーディング始まった。はい。あ、俺にピンしとこう。えー、ピンビデオ。はいあ、じゃあ19時になったんで始めたいと思います。えー、Python Charity Talks in Japan 振り返り会ということで始めます。えっ、ー、と、私は今日は後でも話すんですけど、鈴木隆則です。スタッフの一人です。よろしくお願いします。 えっ、ー、と、最初に進め方5分ぐらい話したら、寺田さんにバトンタッチします。最初にイベントの進め方ですね。まず目的なんですけれども、えー、今回のイベントなんですが、 パイソンチャリティトークスインジャパンっていうオンラインのイベントをやりました私自身も初めてスタッフとしてはやりましたんで、まあ、他のスタッフを含めていろいろなんか学びとか知見があったんで、そこを共有したいなと思っています。また逆にフィードバックももらいたくて、ここ実際どうなのとか、逆に僕たちこうやってるよみたいな感じの話とかもして、なんかよりいいオンラインイベントができるよう な, なんかきっかけになるといいなと思っています。っていうイベントの目的でやっています。 で今日の進行ですね。まあ、時間はざっくりこんな感じで考えていますということで、えーっと、まず最初に今私がイベントの進め方っていうのを話します、話してます。で、その後に、えー、っと、寺田さん、テラピョンさんから、イベントの背景とあと概要とチームこんな感じでやってましたって話を15分ぐらいしてもらいます。その後に、く、え、ま、ー、PPP さんから、配信チームですね。 オンンラインなんで、配信チームの準備と当日進行について30分ぐらい。でその後、私から、えー、事前準備と当日の進行程度について30分発表します。そうライトニングトーク終わって1回休憩かな。でライトニングトーク、今のところ1名かなが申し込んでくれたのでその方に振ろうと思っていますで。そこでちょっと軽く休憩、雑談しながら休憩した後に全員で質疑応答。 をしようかなと思ってます進行は質疑応答の進行はまやさんにお願いします、はいはいはいで。進め方ですけど、まず、まあ、ハッシュタグは「パイチャリティ」、「パイソンチャリティトークス」だったり、「パイチャリティ」ってやつなんで、ツイッターとかにも書いてもらえるとありがたいです。でここ、今私が発表しているところからの発表部分は録画して公開予定です。で質疑応答のところは非公開にするつもりなので、あの 裏話とか、あの、期間なくやり取りできた方がいいかなと思うんで、あの、録画、あの公開しないです。YouTube とかには載せないです。で、質疑応答についてはスライドを使います。で、リンクはコンパスにも貼ってるし、多分 z ズームのチャットにも流れるかな。で、質疑応答の時間は長めに取るつもりなんで、ぜひ、いろいろ書いてくださいってことで、あ、モアでチャットで、ちょっと試しに書いてもらってもいいですか 慣れてないい人もいると思うんですスライドのリンクが今送られたと思います。質問はこちらっていうので入ってもらうと、質問が書けますんで、ここにちょっと試しに書いてもらっていいですかで。他の人が書いた質問に投票とかもできるようになってます。どうぞどうぞ書いてみてください。今私が見てるところにきっと、こう、あ、そうですね。今日はどのような発表ですか。はい。えっ、ー、と、なんだっけ。 オンラインイベントについて運営側の視点で話をし発表しようと思っています、はい。という回答をしました。ここに押すと上に上がったりとかしてあのボートが多いやつ、アノニマス OK です。はい OK、ですあの直ってくれると失業答の時に誰それさんって聞けるんで助かるんですけど、アノニマスでも構いません。 あのュースだと逆にこの質問誰からみたいなのが分かんないみたいな。福田さん、ワイワイ。はい、ありがとうございます。大丈夫そうですね。<笑>まあ、こんな感じで書き込んでもらったのを最後の質疑応答タイムでピックアップしてやっていきたいと思います。はい、4分なんでそろそろ終わり。はい、じゃあこんな感じで進めていきますんで、えー、っと、そうですね。まあ、楽しくやりましょうって感じですかね。 はい、では、寺田さん、よろしくお願いします。はーい、こんにちは、寺田です。えー、っと、じゃあ、私の方でスクリーンシェアして、画面が今、高典さんになっちゃってるいや、ピンもしましたよ。ピンしたああ変わるんだ、ねピンしたああ。私が変わってないだけ、はい。はい、じゃあ、あこれから、えー、っと15分ですね、えー、っと私のほうで、えー、っと発表していきたいと思います。えー、シェアします。はい、チャリティ トークスインジャパンの振り返り会ということで、イベントの背景と概要と、まあ、チーム運営みたいな、まあ、概要とかその辺の話を15分ぐらいさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ええー、まあ、えっ、ー、と、寺田学と言います。えっ、ー、と、まあこ、この会というか、あれでは、えっ、ー、と、一般社団法人 PyCon JP アソシエーションの代表理事ということで、えっ、ー、と、役割を持っています。まあ、他には会社やってたり、いろいろやってますが、まあ、普段の仕事的には Python ンエンジニアっていう感じです。はい。 でえー、と今回のイベントでの役割なんですが、まあ、発起人として、まあ、私がまあこれをやりたいと、先に最初に、一番最初に言い出して、で実際に内部的にはですね、えー、と広報とか事務局、まあ、この後チーム運営の話をするので、えー、とチームでどういうふうにやったかって話をしますけれども、広報とか事務局っていうところで活動したということです。 えー、とイベントの背景、まあ、当日イベント参加いただいた方には、まあ、このスライドで一度発表させていただいてるんですけれども、もう一度おさらいという意味で、えー、とこで発表します、えー、とアメリカであるパイコン u s u s パイコン2 0 2 0これは4月の中旬10、15日ぐらいからやる1週間のイベントなんですけれども、がえー、とアメリカのピッツバーグでやる予定だったのが、まあ、急遽まあこの COVID-19 の問題で、えー、急き、えー、と開催できなくなりました。まあ、それは皆さんご存知の ことだとだ思います状況としては皆さんわかると思います。でまあ、オンラインということで、急遽一1か月前でもなかったですかね、2、3週間前にもうオンラインにしますという発表があって、まあえー、と直前キャンセルということになりました。で、えー、と PSF ・パイソンソフトウェアファンデーションは、ですね u s パイ c ンで大きな収益を得て、まあ、それをまたいろんなところに配布したり、いろんなイベントに使ったり、いろんなホストをしたり、いろんな。 えー、と活動に使っているわけですが、まあ、そういう計画がいろんなもので変わってしまいますというアナウンスが PSF から結構、まあえー、と緊張感のあるメッセージがですね、多くの我々みたいなところに流れてきました。で、えー、とまあキャンセルになっちゃったのはしょうがないにしても、どういうふうにしようみたいなことをまあ我々としては考えたわけです。で、p y c o JP、我々ずっとパイコン JP2011 年から 日本でずっとイベントをやってますが、まあ、過去に2014年ぐらいから、ですね継続的に Python ソフトウェアファンデーションから金銭的なサポートをずっと受けていました。で、まあ、そういう意味で、まあ、ずっと金銭的なサポートを受けて、我々もようやくこうやって成長できて、えー、とみんな楽しく大きなイベントができるようになったということで、まあ、それは u s p y コ o n の資金力とか、そういうものがあったからというふうに考えてまして。 まあ、そういうことがあったということで、キャンセルになっちゃって財政が圧迫しているということなんで、日本から恩返しイベントが、恩返しができないかなと。恩返しするためには寄付イベントってやったらどうだろうみたいなことを、ま あ, あ、と考えました。まあ、これで、えーとまあ、この間7月にですね、えー、とこのイベント、Python Charity in Talks というものをやったわけです。 で、えっ、ー、と、イベントをですね、やる上で、まあ、目標設定しましょうという話になりました。で、やはり、まあ、イベント何かやるときにですね、まあ、みんなが楽しめるイベントとか、えっ、ー、と、発表の場があるとか、集まれるとか、いろんな場合があると思うんですが、まあ、今回のこのイベントの大目標としては、Python ソフトウェアファンデーションに100万円寄付しようということを一番の目標にしました。 まあ、これはまあえとこのあと出てくるタイムスケジュール出てきますが、ミーティング、今回のスタッフの中でミーティングをして、どれを一番大事にしようかということで、これに決めました。ただですね、寄付するだけで、じゃあお金だけ集めて、それを ま, あえまた、ぽっと渡したらいいのかというと、そうではないよねという思いがあって、イベントの内容充実というのをすごく重視しました。 もちろんその100万円を寄付するということを大目標にしているものの、イベントが内容が充実しているっていうことも並行してやらないといけないだろうと思いました。これは、えっ、ー、と、今後、まあ我々がこういうイベントをやったりとか、まあ他の国が真似すると、他の地域が真似するとかですね。えっ、ー、と、まあ我々今後、PyCon JP もオンラインにま今年なりますけれども、まあ今後こういうイベントを繰り返していく中で、ただまあ一回の寄付だけで終わってしまってはいけないんじゃないかなという思いもあって、内容充実ということもすごく えー、と考えました、まあ、その内容事実質というのは参加者が集まって、それが楽 し, み楽しかったと、いいイベントだったね、またもう一回こういうのあったら参加したいよねというような思いがあるようなイベントにしたかったということです。で、えー、と今日の最後にも発表がありますが、えーとまあ、このこの後の発表もありますが、配信についてはすごく慎重にやりました。それはやはり、まあえー、参加者からお金を集めてますし、まあ、この100万円の原資というのはスポンサーからのものだったり、参加者からのものだったりするんですけど、まあ、そういうものを、 えー、お金を取ってやるイベントということで、配,、えー、配信の品質が良、まあ、くないと、ですね、まあ、せっかく参加したけど、まあまあ、えー、寄付イベントだからしょうがないよねみたいな感じで見られちゃうのもちょっと悲しいなという思いがあって、まあ、この辺も重視してやってで、えーと、6月末に開催できる内容っていう、まあえー、とスタート時点から決めてです、ね、6月末に開催できる内容にしましょうというふうに目標、この優先順位をつけてですね、えー、と決めました。 でイベントの概要はまあ皆さんご存知かと思いますが、7月の4日土曜日に5時間、えー、と午後ですね、えー、と1時から6時まで、えー、オンライン、ズームプラス、ユーチューブライブということでやって、えー、とワントラックで一、まあ、つのトラックだけでやるで、トークセッションとパネルディスカッション LT という、まあ、基本的にはトークをするという会です、うんで。参加費は有料で、基本1000円、まあ、学生の値引きだとか、っ と,、えー、とパトロンとか、まあ、いろいろな参加費の仕方ありましたけれども、基本は有料1000円。 で、スポンサー募集して、それで寄付を募るということをしました。えっ、ー、と、ここにコンパスの URL 書いてありますが、えっ、ー、と、ここに行くとですね、えっ、ー、と、どういうスポンサーがいたのか、どういう発表があったのかというのが一とともに見えるようになっています。あと、まあ、YouTube アーカイブを残したいと、まあ、このせっかく発表してくれたもの、まあ、えっ、ー、と、いい発表になるだろうということを期待して、まあ、最終的にいい発表になったと思うんですけれども、まあ、YouTube でアーカイブ残すということも一つ大事なことかなと思って、YouTube アーカイブも残っています。まあ、これは今でも見れます。 5時間ぶっ通しなんですけど、時間のタイムラインがコメント欄に、概要欄に入ってますので、自分の見たいところをポチッと時間を押すとですね、その場を見れるということで、簡単に自分 の, あの見たいところだけが見れるようになっています。で、えっ、ー、と、まあ、運営のタイムスケジュール、まあ、今日ここ大事かなと思ってこれをまとめました。えっ、ー、と、企画から2ヶ月間で開催をしました。えっ、ー、と、5月の1日に企画案を作って提示しました。これ私がやりました。 もともと4月の、えー、と上旬にですね私はちょっと妄想してて、いや、こういうイベントできないかなっていう妄想だけはですね自分の中ではいろいろと作ってたんですが、企画案としてドキュメンテーションにしたのが5月1日です。で、ゴールデンウィークを開けて、ですね5月の18日に第1回の運営ミーティングということをやりまして、まあ、ここで先ほど言った目的ですとか枠組み、まあ、こういう枠組みでやれようよねとか、目的はこうだよねってことをみんなで合意して、もう即、えー、とイベントの募集開始。 してもうスポンサー も, もうある程度、枠組みをパッと決めていたので、スポンサーの募集開始をしてやりました。でトークセッションもですね、えーとまあ、今回、そんなに時間がないその7月の、まあ6、6月の末までに、6月の末頃やるということを決めていたので、トークセッションの決定を相当早くしなきゃいけないということが思っていたので、まあ、この辺もですも、ね、実績のある方に、今まで過去にどこかで発表したことのある方にお願いをしたんですけれども、まあ、そういうことですぐにです、ねえー、とトークセッションの決定ができました。 まあ、ここま で, で大体の骨子が固まってですね。で、その後6月中っていうのは配信の準備だとか広報活動。まだまだスポンサー集まりが悪かったのでスポンサーを募集する活動ですとか、そういうことをやって、大体6月の前半にですね、この辺のことのやり方とかが固まりまして、で、6月の後半は登壇者リハーサルと当日の流れの確認ということをまあ入念にやりました。 これも全部、もちろんオンラインで、ズ、えームを使ったミーティングをやったりとか、リハーサルを、ウェビナーのリハーサルをやったりとかっていうことで、全部オンラインでこの辺をやって、当日の7月4日を迎えたということになります。はい。で、運営チームっていうことなんですけど、今回はですね、えー、と3つのチームを作りました。えー、と企画チーム。PyCon、えー、JP だって最近だとプログラムチームって言ったりするのかな昔プログラムチームだったかなとか。 えー、とチーム制でやってるんです、パイコン j p 自体もチーム制でやってるんですけれども、えー、とまあ企画チームっていうチームと、広報事務局というチームと、配信会場係というチーム、この3つに分けました。でこれはまあ過去にまあ私たちがやってたパイコン j p とかでチーム制を何回も取っていたので、その中でですねどの担当はどのチームに入れようとか、まあ、どういうチーム分けにしようみたいなことを、最初のミーティングでパッと考えて、4つか5つのチームに分けようかと思ってたんですが、まあ、今回のこの規模で、 短期間なのでチームはちょっと少なくして3つにしようということになってトークの取りまとめとか当日の司会とか、まあ、その企画内容を全部やるというのを企画チームで、えー、と広報とかあ参加者受付とか広報活動スポンサーとか、まあ、そういうことについては、えー、広報事務局チームというところで全部まとめるとで、えーまあ、今回実質物理会場がありませんけれども、まあ、配信ですとか、まあ、そういう、えー、と部分がありますので、まあ、配信会場係ということでズームぬ ズームの設定から YouTube ライブの設定とか、その辺のインフラ周りのことを全部やるという、この3つのチームでやって、えー、3つのチームでやりました。で、チーム運営、これはえっと前回のクロージングでもちょっと発表させていただいているメンバーですけれども、この8人がスタッフになってやりまして、まあ、私は先ほども言った通り、広報事務局チームで、主にスポンサー周りを担当するということでやりました。 で実際にはですね、このメンバー、多くの人たちが PyConJP のスタッフの経験者だったり、私自身も、まあ、座長だとか、そういうのの経 験, です経験者ですし、ほ、ま、か、あ、にも、えー、と座長経験者が2人もいたりとか、あと、えーとえーえー、いろんな副座長経験者とか、あと、PyCamp、えー、のスタッフとか、まあ、そういう人たちがまあ集まってやっているので、まあ、比較的ですね、今までやってた。 えっ、ー、と、チームのやり方とか、PyCon JP だとこういうふうにやるよねっていうのが、ある程度分かってる人たちが多かったというのはあります。なので、まあ、決定とかは結構比較的早く、パンパンパンパン決定して、えっと、いろいろ進められたかなというふうに思ってますし、まあ、チームに基本的に任せてるので、まあ、企画については、鈴木隆則さんと石田真彩さんに全部じゃあ、なんかもう全部取りまとめまとめせるんで、まあ、みんなで議論したいところだけちょっと議論するとか、まあ、そんな感じですし、配信チームについてもそういう感じでやりました。 はい、でイベントの成果なんですが、えーと、目標の100万円というのを大幅に、まあ、超えることができました、まあ、これはスポンサー全部、一通り最 後, 最後の段階になって、スポンサー全枠埋まりましたし、えー、と参加者もです、ね、200人、えー、とまではいきませんでしたけれども、まあえーと、スポンサーのチケット等を合わせると、201枚のチケットが売れました。で えー、とチケット買ってくれただけじゃなく、Zoom にも150人を超える人たちが参加してくれたと思いますので、まあ、そういう意味では、えーと、イベントの成果として非常に多かったのかなと思います。また、配信品質についてもですね、まあ、練習をすごくたくさん、えーとまあ、発表者ですとかいろんな人にお願いしてやったので、えー、そういう意味では品質もかなり高くできたのかなと思います。 でちょっと驚いたのは、アンケート結果からですね、まあ、幅広い参加者が多かったなというふうに思いました。というのは、えー、とこういうイベント、を、まあ、PSF のことを知ってる人とかですね、PyConJP にたくさん来てる人、何回も来てる人たちばかりが来るかなと思っていたんですが、えー、とまだ PyConJP のイベントに参加したことありませんとか、1回だけどっかのイベントに参加したことありますっていう人が結構ボリューム的に多かったというのがちょっと驚きでしたが、まあ、それでもですね、えーと、みんな楽しかったと。 楽しめたというアンケート結果をいただけたので、非常に良かったかなと思っています。で、えー、予想外っていうと変なんですけど、私は予想してなかった、えー、成果ということで、まあ、PSF がです、ねまあ、近くなったっていう PSF の存在っていうのが、あそんなに、えー、と知らないことはないにしても、えー、とどんな感じでやってるのか分かんないところに、まあ、こういう、えー、とまあ寄付をするっていうことを。 をきっかけに、こういうことを PSF がやっているんだとか、えーと PS えー、パネルディスカッションの中でも、ですね、えー、とパネルディスカッションの中での質問でも、ですね、えー、と PSF についてどう思いますっていや遠い存在ですねみたいな話が出たりとかしてたんですけど、まい、あ、ぶ近くになってくれたのかなと、まあ、PSF も困ってるし、一緒に活動していかなきゃいけない仲間たちなんだっていうふうに思ってもらえたのかなというふうに思っていて、まあ、これは非常に良かったなと、やれて良かったなというふうに思っています。 はいじゃあ、駆け足ですが、最後にですね、えー、と2つほど、個人的なこだわりを、えー、とこれ、今日撮った写真なので、右側の写真はですね、えー、と今日撮った写真なんですけれども、き、えーまあ、今日も一眼レフを使って、えー、とやってるんですけれども、うんまあ、このオンライン化の中にですね、やはりまあ私もちょっと楽しみをいろいろ見つけたいと思って、えー、とオンラインでの発表の環境整備をちょっとしまして、まあ、一眼レフカメラを使ったりとかですね、ATEM というこの右下にある、 もものですけれども写真の右下にあるスイッチャーですが、まあ、そういうものを使ったりとか、コンデンサーマイク使って喋ったりとかっていうことを、ちょっとこだわりとしてやりまして、えーとまあ、そんなに重要じゃないんですけれども、面白かったですと、自分自身楽しかったです。もう一つ、えー、とオンラインでのパネルディスカッション、まあ、パネルディスカッションってまあオフラインでやってもすごく難しいものだと思ってるんですけれども、まあその、それをオンラインでやってみるっていう挑戦を私自身がちょっとしてみたかったという思いがあります。 それはまあ昨年とか、えっ、ー、と、p イコン JP でいろんな人たちを交えたミーティングをしたりとかしてる中で、まあ、モデレーターってすごく難しいんですけど、やりがいがあったりとか面白さがあって、まあ、そういうところの意見とかをうまく引き出せたらいいなというふうに、まあ、常日頃思っていたので、まあ、それをオンラインでやるというところはもっと難しいだろうなと思ってて、まあ、それに挑戦できて、まあ、それなりにまあ、まあ、うまく回せたかなと私自身、反省はもちろんあるものの、えーと、もうちょっとこうしたらよかったっていう反省はあるものの、 まあえー、と自由なテーマで、えー、ネタ振りから突っ込みまで、まあ、自分自身の中で、まあ、まあそれなりの成果があったなというふうに思っています。ということで、えー、と皆さんの本当に、えー、とサポートありがとうございます。えー、と寄付だけではなく、ですね、えー、とスタッフ活動とか、トークをしてくれた人とか、まあ、いろんな意味での、えー、とサポートをしてくれたのはすごく良かったなと思いますし、私自身も、えー、と一緒にできたのはすごく嬉しかったです。 ということで、Q&A の時間は今は多分取れないと思うので、後ほどでいいですかね。最後にまとめてで。うん、はい、大丈夫です。はい、はい、じゃあ、一応、はい。ということで、ご意見、ご感想お待ちしておりますので、よろしくお願いします。今日は以上でございます。皆さんありがとうございましたあま。パチパチパチパチ。それでは、続いての発表ですね。パンパンいきますね。オンタイムなんで。じゃあ、熊 P さんにピンを設定して。はい。ピンビデオしました。画面共有。 けるのかな私が画面共有切ればいいのかなわはいはいくまピーさんお願いします。あと今ミュートですくまピーミュートだよ 失礼いたしました。えっとスライド大丈夫ですか、ね。はい。では発表させていただきます。えっ、ー、と配信チームの準備と当日進行についてと題してえっ、ー、と私熊 PPT が発表させていただきます。 えっ、ー、と、今回の今日のアジェンダはこのようになってます。えっ、ー、と、上から配信チームの紹介、ズームウェビナーの話、えっ、ー、と、準備したこと、を当日、当日発表した当日の時の話と、この、えっ、ー、と、役割を経て得たノウハウ、これらの3つを発表していきたいと思いますで。で、まず配信チームの紹介なんですけども、それ以前に、ま、私の自己紹介の お前だよということで、えっ、ー、と、ク PPP。えっ、ー、と、名前くまがいい。ハンドルネームクマ PPP で活動させてもらいます。えっ、ー、と、TwitterID が、あっ PPP なんで、えっ、ー、と、スタッフ業の経験は、見返ってあるように、去年の PyConJP2019 のスタッフはコンテンツ チ, チームで、えっ、ー、と、今年、今月ですね、今月に迫った PyConJP2020 のスタッフは配信チームとして、こうなます。 で配信チームについてなんですけど、まあ、先ほど寺田さんのスライドでも紹介ありましたが、えー、とメンバーは私、まあ、PPP と,、えー、と清水川さんの2名で行っていましたでやっていたことは主に Zoom のウェビナーの と,、えー、と YouTube 配信2つの設定や監視のたんをや担当していました えー、とで2人とも Zoom ウェビナーと配信、オンラインイベント の, この配信作業に変わるというのは初めてという状態で、えー、とこのスタッフ業、スタートしましたで。まず今回利用した Zoom ウェビナーの話をしたいと思います。えー、Zoom ウェビナーとは、まああの、Zoom はもう皆さん、これもまだに そうなんですこのイベントもそうなんですけど、Zoom は結構もう、この時世、慣れし楽しんでいる方が多いかとは思いますけれども、Zoom ウェビナーというのは、もしかしたらちょっと気になれないかなと思っていて、Zoom ウェビナーの紹介させていただくと、えー、とこれは Zoom のサービスのイシューですね、トークイベントに特化した Zoom のサービスのイシューということで、普通の Zoom はこのように、ミーティングルームに人が集まって、 わいわい話すような感じの仕様になってますけれども、あの、当日参加された方は、なんとなくウェビナー、こういうものだったら分かってるかもしれないですけれども、あの、ズームウェビナーというのは、あの、このミーティングの別に、その、聞く専用の部屋があって、それによって、その、んですかね、役割を区分け、ここに書いてあるパネリストはステージ、聴取や観客席のように、ちょっと、ついつい役割を分けて、トークを、イベント進行するといった役割。 あります部屋の仕組みなんですけども、えー、とパネリスト用の部屋と参加者用の部屋って2つあります。えー、とパネリストの部屋っていうのはまさに今私たちが こ, こで使ってる今使ってる Zoom、えー、の部屋と同じような形で、えー、普通にカメラとかもオンできますしマイクとかもまあ。 まあ話聞いてると思うので、ミュートだと思いますけど、基本的にはマイクオン、カメラオンも自由にできるようなものになっていて、一方で、参加者側のペアというのは、聞くだけですね、ホスト側で、権限を与えることができるといえばできるんですけれども、基本的には参加者というのは、マイクもビデオもオンにしないで、実際にこのミーティングをはったから見ているだけのような役割になっています。 この ZoomLevy なんですけれどもあの、ただのオプション機能、その普通に Zoom を契約するだけで使えるわけではなくてですね、えー、Zoom のプロ契約、無料 の, のアカウントではなくて、有料のアカウントの上に、3にアドオン契約といって、オプションとして追加料金を支払うことで利用できるようになっています。で、利用できるよの参加者の人数にも上限がありまして、 えー、と今回はあの200名超の人数の集まるイベントに p イチ h リティ t y Docs in Japan はなったので、単500人上限として契約しました。値段は今回だと一月1ホストあたり2万円弱になっています。他の料金を知りたい方は、この Zoom のサイトからあの契約まで行かなくても、この購入画面、今の右下のスクショに映ってますけれど、そこの画面まで行けば確認できるです。 確認していただければと思います。で設定ですね。Zoom、えー、ウェビナー特有の設定は何かというお話なんですけれども、えー、と基本的な設定は Zoom と同じです。Zoom、えー、の部屋を作るというですので、ちょっと細かくマイクとか、そビデオとか、そこら辺の設定、まあと思います。基本的にそこら辺は あまり分からないんですけれども、先ほど言ったようにあの部屋が2つありましてあの、Zoom の部屋って作成すればそのまま URL 払い出して、それを周知すれば他のメンバーの方もそのミーティングルームに入っていただくっていうような形なんですけれども、<笑> Zoom ウィナーでいうと、そのまま作成して払い出されるミーティングルームは参加者用 の, 参加者用 の, その URL になっておりまして、それだと あ, のあれですね、パネリストのように。 マイクやトークがオンにで、マイクやビデオがオンにできるような役割を持ってないので、で、それは特別な部屋ということで、あのあ招待状という機能がありましてですね、その招待状を経由して、メールで、その、ここに、ここをクリックして参加ってある、なんか、この招待状のメールに書いたんですけど、ここはあの、ズームの別のリンクになっておりまして、パネリストは専用の URL を使って、 入出するっていうようなことになります。はい。設定、今回のあの、過去に使ったやつのですね、えー、と設定をちらっと載せた、載せても問題ないようなものだけちょっと抜粋してスクショを拾ってきましたけど、こんな感じであんまりその複雑回帰な設定はすることなく、ね、はすることができます。 で、もう一つ、YouTube 配信ですね。えー、っと、今回、あの、Zoom のウェビナーの部屋とは別に、YouTube 配信も行いました。えー、っと、Zoom の部屋はあの参加者用、参加者用 URL も、あのコンパスであの、PyCharity Talks in Japan に参加していただいた方だけ周知する形でお伝えしたんですけれども、えー、っと、YouTube 配信に関しては、えー、っと、PyCon JP の Twitter アカウントから流したがように、イベントに参加していないかとい気軽に見れるようなものとして今回利用しました。YouTube 配信についての設定もその複雑なものは決してなくてですね、えー、YouTube Live Studio っていうあの YouTube 配信使ったことはある人は分かるかもしれないですけど、まあ、それをそのライブストリーミング用のページがありまして、そこであのイベントを作成して、 そのイベントを作成すると、あのここに書いてあるように、必要なキーの情報が払い出されるんで、それをズーム側で設定する。右下のスクションにあるんですけれども、あのライブストリーム配信に設定するところがありまして、そこでその情報を入力するだけで、基本的に準備は OK です。実際にその配信されるというのは、後々ちょっと説明しますが、 その当日 の, そのパイチャリティートークスインジャパンの発表の時 の, その設定も基本的にはじゅ前準備としてはこれだけですね。えー、と次に準備したものですねで。今回イベントを行うにあたって、でそのチームのお話しした時にちょっとオンラインイベントに関しては未経験ということで、 ちょっとどう進めればいいかってところは結構やっぱ悩んだところなんですけれども、まずその3つ、ここに書いてあるように、3つその課題といいますかありまして、えっ、ー、と、まずどういうことすればいい何をすればいいんだってことと、そのズームウビナーを使うっていうことはもう早々に決まったんですけど、そもそも触ったことある人がいなかったので、どれだけ機能があるのかってわからない。もう一つが、えっ、ー、と、オンラインイベント を実際にやるにあたっていって、どうやって進めていけばいいのかっていうところ。えー、と大きく分けて、タスクが不透明なところと、知見がまだメンバー、スタッフみんな足りてないっていうところと、えー、と当日トラブルの不安。3点がちょっとその今回の主な課題でした。それをそれぞれそのミーティング重ねるごとに依頼としてあげて解決したったんですけども、主なその対策というのがコロナ、 3つですね、えーと。どういうことがすればいいっていうものに関しては、スプレッドシートとスラックでタスクを共有。えー、2番目のどれだけ機能があるのかっていうのは、もうスタッフの皆さんを巻き込んでお試しをするで。当日の進行はどうすればいいのかっていうのは、もうスピーカーの方を事前に集めて、その認識合わせをするっていうことをやりました。細かく説明いたしますと、えー、とまずスプレッドシートとスラックでタスク共有っていうのは、 まああの、何すればわからないっていうのがまずあるので、とりあえず思いつく限り、ザーッとタスクを洗い出してで、それをスプレッドシートやスラックで、スラッカーのチームのパイチャリティスタッフのスラックチャンネルがあるんですけれども、そこで共有して、どれが必要だ、どれが必要だっていうのをそのミーティングのたびに議論して、今回もその、今回というかパイチャリティ特性インジャパンのそのイベントも、あの、 ズームウィーナー使って、で、YouTube 配信にして、えと、ー、質問をスライドで受け付けるっていうような<笑>、すいません、えっ、ー、と、形式を取りましたが、その形式に至ったのも、こういったようなそのタスク共有して、本当に必要、必要、不必要とか、その、先ほど寺田さんがあったように、その、このイベントの趣旨と合う合わないっていうのを議論を重ねて、で、我々その配信チームがどのような、 タスクをやるべきなんだっていうのを洗い出して、適宜そうですね、ここに書いたタスクを、もうそのこれだけをやるんだってわけじゃなくて、適宜そのミーティングを重ねていく上で、柔軟に修正や可視化して、少しずつそのゴールに近づけるということで、タスクを進め、そのことで漏らしとかではなくてですね、スムーズに作業を行うことができました。 次が、えっ、ーえー、と、ズームのウェビナーの話ですね。まあ、どれだけ機能があるか分かんないんで、まあ、とりあえず触ってみようということで、あの事前にもうズームウェビナーの契約は階段階で済ませていて、YouTube の配信等も、その、できる状態にはなっていたので、そのミーティングの場を利用してですね、配信チームのお二人に限らず、その他のメンバーの方も、 パネリストって言って、役割だったり、参加者の役割だったりを担ってもらって、えー、それぞれどういう、この立場で入るとこうなるっていうのを、それぞれ教えてもらってですね。であとはあの、こちら、配信チーム側も、そのホストとして入っているので、それでホストとしてできることとか、あの例えばですけど、ズームウェビーって、一般の参加者、今回はそのイベントでは使わなかったですけども、パネリスト に昇格と か, なんかそういう機能があったりすするんですけども、まあ、そういういのを触ってでも実際のイベントの時はえと参加者の方がパネリストに昇格っていうのはまあないので、まあ、じゃあそれは当日はいらないねって言ったようなそこら辺をスタッフを交えて試すことで実際に使う機能を使わない機能というのを洗い 出, 洗い出すことができたという成果を得られました。 次が、えー、と当日のその進行の流れどうすればっていう話で、えー、ともう事前にスピーカーを集めてリハーサルっていう場を設けました、えー、とパイチャー IT 特選ジャパンは、えー、と 全, 全体で、えー、と3回スピーカーを集めてリハーサルしたのが3回 LT の方も集めてやったのが1回合計4回リハーサルの場を設けてその実際に内容を話すというかはその ホスト側がその画面共有のアれコれだったりその何ですか、ね、スピーカービュー、ギャラリービューとかといった、あとパここに画像のるようにパネルディスカッションの流れですかね。とうとう、いくつか遠くの種類がありますので、それによってどういうズーム側の操作をすればいいんだっていうのを、そのこれはやっぱりなんか実際に 発表者の方が入っていただかな い, い, ただかないと、我々がそのやり方分かっていても、当日スピーカーの方が入った時に、なんか普通のズ o m のミーティングと微妙に違うなっていうところがやっぱあるんで、そういうところでその当日トラブルを防ぎたかったということでリハーサル実施したんですけれども、これもまた、そのリハーサルの時はやっぱりなんか初めてということで、ちょっと苦戦という、苦戦と言いますかまあ、いろいろ 試行錯誤したことがあったんですけれどもその成果あって当日はその例えば発表者の方の画面共有がうまくいかないとかその部屋に入れないとかそういった事故を事前に防いで防ぐことができてスムーズな発表につなぐことができました。 まとめですねえー、とリハーサルをすることによって、まあ、その実際の進行の段取りの認識合わせだったりスピーカーの方 の, そのズームウービーラにおいて発表すにおいてどうやってやったらいいんだっていう流れでスタッフ側もそのズームチャットとかもまあいろいろありますけどどういうことすればいいんだっていうのを経験することができて結果、まあ、トラブル発生することなく。 イベントを完成できたたいう成果につながりました以上がそうです、ね、事前に準備したことでして結構配信チームとしてはもうほぼほぼメインが準備したことになるんですけども、まあ、当日も当然やったことタスクはありまして主にやったのが3つですね結構ちょっと具体的な話なんですけども Zoom の立ち上げ配信の開始、えー、とコメントの監視 えー、とギャラリービュー、スピーカービュー切り替えという3つあったんですけれども、えー、とまず Zoom の立ち上げと YouTube の配信の開始というのはあの先ほど説明したあの事前の設定 Zoom ウェビナーの設定 と,、えー、と YouTube 配信のイベントを作成してそのキーの情報を Zoom 側で設定するといったようなことをやった上で、まあ そのイベントの開始するんですけれども、もうその設定がほぼほぼメインなので、あの今回 の, の PyChatIT のトークスジャインジャパン の, そのイベントも、えー、一時開始したけれども、あのやったことというのは、下にウェビナー開始する、YouTube ライブスタジオで配信開始するう、もうそれだけで、ボタンを押すだけでパッとできるので、もう本当に直前で行っても問題ないようなタスクの少なさでありました。 次にイベント中にやっていたことですね。イベント中は、まあ、配信チームとしては特段そのずっと動いてるってわけでは な, かっなくて、まあ、基本的には YouTube コメントの監視をしていたんですけども、あとはあの参加者とかの人数とかの推移とかを持ってましたけど、まあ、コメントの監視というのは YouTube スタジオから見ることができて、えー、とその管理者の権限がありますので、えーと、YouTube の方で流れたコメントに対して、 消すべき、いわゆるコードオブコンダクトに乗っ取ってないような、ちょっと消した方がいいんじゃないかなっていうものは、一応あの、スタッフのスラックでその認識合わせはしますけれども、そういった上でその削除するっていうようなことを行っていましたが、今回はちょっとその YouTube の方でその、ちょっとそういう怪しいコメントとかそういうのは一切なくて。 今回、このタスクに関してはほとんどやることがなかったっていうのが正直なところです。次にギャラリービューとスピーカービューの切り替えというとちょっとこれ細かい話なんですけれども、あのウェビナーでは、ズームウェビナーでは、あのホストの設定が参加者側にも反映されるということで、これどういうことかというと、あの今私、ホストですけれども、あの基本的にそれは今、このミーティングに参加されている皆さん そのスピーギャラリービュー、スピーカービューには干渉しないですけれども、<笑>えー、と参加者、ズームウェビナーの場合だと、あの参加者側で見たときにその、ビデオがその話す人全員映る、いわゆるギャラリービュー と,、えーと、1人だけ話してる本人がアップで映る、そのスピーカービューっていうのがあまりその参加者側では切り替えることができなくて、でそこの制御をしているのがホスト側 の, その設定という。 で、当然あのパネルディスカッションだとその、ズームって基本トークは一本通行なんで一人の声しか聞こえないですけれども、とはいえそのパネルディスカッションだとめぐるめくその話す人が変わるので、当然全員の顔は置いたいと思って、その場合はちゃんとギャラリービューでその参加者側が表示されるようにホスト側で設定し、トークの時は当然あの話す人だけ映せばいいと言いますか、 当日あのスタッフもビデオをオンにしている人は何人かいましたけれども、まあ、基本的には話す人だけ映ればいいのでその時はスピーカービデオに切り替えて、えー、と参加者側の方では話している本人だけあのスライドとそのスライドの右上に、えー、と話している人本人のビデオだけが映るような状態にするっていうのを設定を行っていました。というのがまあ以上ですね。当日は 特にその配信側としては特にトラブルなくタスクを完成することができました。で、えー、と最後に得たノウハウですね。えーとまあ、主に2つですね、Zoom ウェビナーおよび YouTube 配信の使い方とオンラインイベント開催の運び。でこ、個人的にやっぱり一番大きかったなと思うのが、Zoom ウェビナーの。 および YouTube 配信の使い方のノウハウを得られたという点あると思っていて、でこれらってその当然イベント用の機能なんで、イベントを主催するといったような機会がなければ使うことは方法ないと思うんですね。まあ、ほ と, ほとんど、はい。少なくとも自分からこれ使おうという機会っていうのはちょっとやっぱ、なかなか限られてくると思っているんですね。 なのでやっぱこういう機会をいただけたといいますか、こういう機会を得られたのはすごい個人的には良かったなと思っています。で、その今年は、のこのイベントも含めて、そのオンライン開催のものがとてもこの受講校性ですので多いので、このノウハウを活かすことができるっていう点も含めて、そのやっぱズームウェビナー YouTube 配信をされることは、 できたたのは良かったかっなと思いますで冒頭の自己紹介のところで私今年 PyCon JP2020 に2020の作業をやります。その配信チーム担当しますと読みましたけれども、<咳>すみませんえー、とそこで早速その配信前のタスクを行いそうなので、ぜひぜひ活かしていこうと思っています。 次がオンラインイベント開催の運びですね。ズームに限らず、そもそもオンラインイベント の, そのスタッフ業時代が初めてでありまして、あのそもそも僕はそのイベントのスタッフ業時代もそんなに経験が豊富なわけではなくて、去年の PyCon JP2019 がスタッフ業が初めてぐらいの感じだったんですけれども、まあ、一方でやっぱその PyCon JP2019 はオフラインの開催だったので、オフラインはオフラインの 流れが当然あるんですけれども、今回はオンラインイベントということで、そのオンラインイベントで必要なこと、結構今回のイベントでも200人超の方が来ていただいて、それぐらいの規模に対してどういうその準備とか行えばいいんだっていうのを肌で感じることができた。あとはあれですね、当然オンラインイベントなんで自宅でが作業がメインなんですけれども、なかなかそういった自宅であれこれするっていう経験もなかったので。 いいい経験にななっったかなと思っていますでやっぱそのオンラインイベント特有のその悩みというかちょっと懸念点がやっぱ顔が見えづらいということ で, で今回のそのゼーウェビナーの発表だと参加者側の方はさっきも言ったようにビデオがオンにならないので、えー、と私たちそのそのスタッフやパネリスト、まあ、参加者も含めてなんですけれども、えー、と顔が見えるっていうのはもう限られ結構人数限られてくるんですね十数人ぐらいでしたかね イベント自体は200人超参加してるんですけれども、顔が見るのはそれだけということで、やっぱそこら辺を含めると、その、ちょっと勝手の違いと言いますか、その参加者の方、当然、スライドといやズームチャットを通して会話する機会はあるんですけれども、実際に顔が見えないって、やっぱそのリアクションとかと確認しづらいので、そこら辺大丈夫かなっていうのが、もともと私の懸念点だったんですけれども、えっ、ー、と、パイチャリティ の, その イベントの参加者はあの事前にそのイベント開始したときに、あの高則さんや真彩さんが、えーと、イベントこのように進めていきますっていった説明をしてくださりましたけれども、それにその参加者の方々は、すごくスムーズに従うといいますか、乗っ取って、イベントの進行を協力していただいたので、えー、とまた私たちそのスタッフ、ま、配信スタッフも含めて、すごく助かったなというのはあります。 まあ、その当然、参加者の方がそこらへん理解してくれたっていうのも大きいですし事前にそのスタッフの方がその他の方も私たちの配信スタッフも含めてそのあらゆるその場合を想定して準備をしたのも大きかったかなと思っています、えー、最後にまとめです、えー 伝えましてとりあえず、その、やってみるということはやはり大事。えっ、ー、と、そもそも、その、パイコン、パイコンじゃない、すみません、パイチャリティイベントに、その、私、スタッフとして誘い受けたのが、その、寺田さんから、その、受けた誘いなんですけれども、あの、あまり声かけていただいたときは、オンラインイベントってどういう感じで進めるか分かってなかったんですけど、まあ、でもなんか、作業って、 やっぱ p y イコン JP 2019のそのスタッフやってた経験がすると面白いというか、やりがいがあることなんで、とりあえずやってみようっていう形参加したんですけど、やっぱりそこらはすごく結果良かったなと思っていて、ま、さっき言ったようなそのいろいろなノウハウも得られましたし、実際に楽しかったっていう点で、その PyChat のスタッフできたのはすごく良かった。なんでやっぱとりあえずやってみて良かったなっていうのが一つ。で、次がその、 イベントの成功すにはどうしたらいいかっていうそのノウハウの部分でそのやっぱスタッフの方基本的にオンラインイベントはそんな慣れてなくてもずらっとタスクをその洗い出して日々議論を重ねて必要なことを洗い出してえと準備していた結果そのバーチャリティートークスインジャパン特にそのトラブルとか大きな問題もなくその終えることができたということで やはりこれだけその入念に準備すれば、イベントの成功につながるんだっていうのを改めて実感しました。で、今後、そのイベントのスタッフ業でいくつかも携わるとは思うんですけれども、こういった経験はぜひ生かしていこうと、入念な準備、オンラインイベントはオンラインイベントのは準備の仕方がありますけれども、まあ、どちらにせよ、入念にいろんなパターンを想像して準備するのに越したことはないというのを実感しました。 というのつ<笑>最後が、えー、ともうあの寺田さん の, そのスタッフ紹介のところにありましたけれど も, もう参加している方々 が, 方がもうすごいイベントの開催経験が豊富な方が多くて PyConJP、えー、のスタッフだったり Bootcamp、えー、のスタッフだったりさまがそのイベントのスタッフ経験者が多くてそこら辺のノウハウっていうのは当然オンラインイベントでもすごい 生かしててスムーズに済んだので、もう全くそのあんまり経験がない意味としては、すごい頼 も, し頼もしかったなとこれ以上ないスタッフの方々に恵まれたのかと思いました、はい。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。2分前ぐらいですけど、最後に追加で言うことはないですかね、くまぴんさん。無、は、茶、い、<笑><笑>ぶりしてみたけど。<笑> まあ、あの最後にも言いましたけど、やっぱりいい経験をいただいたので、これ参加してよかったなというお持ちです、はい。ぜひ次に生かして、どんどん広めていってください。はい、じゃあ、私の発表に行きたいと思います。えー、っと、私をピンにする。はい、はい、はいあ、俺、ホストじゃなくていいですよ、別に。 はいあ渡しちゃったまあいいやまだです、はい、まだですかねはいはいえっ、ー、とでは発表したいと思います鈴木孝則といいますよろしくお願いしますえっ、ー、と今日あのさ三つ目のトークとして私はプログラム担当したんですけれどもそのプログラム担当している中でのえっ、ー、と事前準備とか当日進行っていうのについて話をしていきたいと思いますはいスライドはこんな感じで見えてますかね大丈夫ですかはいはい じゃあ、事前準備と当日進行について話をしていきます。いい。はい、ちょ っ, と待って、ね。はまず、えー、と今日う話すことは、短めなのは最初に考えたことと心の持ちようというのがあって、メインで話したいことは、事前準備でどんなことやったかっていうことと、当日進行としてどんなことをしたかって話をしていきます。こっちの方が重めというか多めです。 はい、i t t e r パイチャリティで、えーパイ、シャープパイチャリティでお願いします。スライド、ここからリンクしてるんで、まあ、後で、あの、コンパスページとかにも載せますけど、あの、見れます。いつでも見れます。すでに公開済みです。鈴木孝則です。まあ、こんな人です。PyCon JP アソシエーションの中の人だったり、いろいろやってます。 で、今回の Python Charity Talks in Japan っていうイベントでは、私はプログラム担当として、マヤさんと一緒に活動しました。で、イベントの URL はこれで、あと YouTube のリンクはここにありますっていう感じで、まあこれが成果物って感じですね。でじゃ、Python Charity Talks やりたいんだっていうのを、まあ、寺田さんが妄想した後にやりたいんだって言ってて、私がプログラム担当になって、最初に考えたことです。あれ なんだあ間違って、俺、輪行しちゃったあごめんなさい。最初に考えたことですと。で、まあ、寄付なんですけど、参加費はもらってるじゃないですかと。皆さん、一般参加者も1000円はもらってますと。で、その中で、やっぱグダグダじゃないぐらいの品質にはしたいなと思っていましたと。で とはいえ、頑張ってクオリティ上げすぎて、なんかプロっぽい感じになるのもちょっと違うかなと思ってて、温かみがある感じのみんなで盛り上げる雰囲気にはしたいなと思ってました。あと、えっ、ー、と、1時から6時かな ?5 時間ぐらいの長丁場だったので、えっ、ー、と、無音のところがあるとそこで離脱して来なくなる人がいると思うんで、そういうのはやめようと思ってました。で、また、2ヶ月間という短い期間があった、期間が短かったんですけど、 そこでみんな頑張りすぎると辛いので、そこは頑張りすぎないようにしようっていうふうに思っていました。事前も当日もですね。ということを自分の中では思ってました。でじゃあ、事前準備何やったのって話なんですけど、えーと、主にやったのがトークの選定とライトニングトークの選定、それから連絡体制を作る、そのスピーカーたちと連絡体制を作るところ、あと事前準備。 当日用のドキュメント作成したりすることと、あとはリハーサル。リハーサルはさっき熊 P さんも話した、ね。このあたりのことをやってました。それぞれ詳細にいってきます。でトークセンテですね。全体が2ヶ月で告知も考えると、1ヶ月で、えー、とトークを選定は終わらせないといけないな、みたいに思ってましたと。で、スケジュール的によくあるあの発表者募集ってやって、 リストでもらって、そこから投票してってやると、まあ、無理だなと、期間的にかなり厳しいなと思って、じゃあ、こっちから依頼しようって思ったんですけど、じゃあどうするっていうのをちょっと悩みましたと。で、そこでどうしたかっていうと、PyConJP2019 とかで良かったトークを再演してもらうっていう方針にしました、今回。でこのメリットとしてはまず 1回聞いて内容が結構いいやつをピックアップしてるんで質の高いトークになるでしょうと。で、スピーカー自身も短い期間で準備してくださいって言ってる中で、ちょっとある程度こう更新すればいい感じになるので負荷も低いからお互いにメリットかなと思いました。で えー、とスタッフ内でこのトーク良かったんじゃんってリストを推薦コメント出してでみんなでこれ聞きたいあれ聞きたいとかって言って決定して声をかけるスピーカーにそれから声をかけるっていう感じの選定をしましたでこれがその時の選定シートでこんな感じでこの人が発表したこれが聞きたいですで推薦者誰でみんながこ れ, これ聞きたいあれ聞きたいとかって言ってで声かけ順位を決めて声かけていったっていう感じですね これ、すごく後で良かったのが、パイコン JP だけじゃなくて、ンミニパイコン ミ, ミニ札幌とか、パイコンミニ静岡の発表とかも入って、えー、と広く、やっぱ日本中の Python コミュニティって感じになったのは、それは良かったかなって思っています。で、で順番が決まったんで、私から Twitter の DM で各自に。 メッセージを送ったら、その日のうちにみんな快諾してくれて、あいいっすよ、やります、やりますみたいな感じで、みんないい人だな、かっこちょろいってい う, こう心の声がこうスラックに書かれていましたということで、はい、こんな感じです。次、LT 選定です。えー、LT 選定はコンパスを登録するときに、 そもそも登録時にライトニングトークやりたい人には全部必要事項を書いてもらうということをしましたで。その時に顔出し録画 OK みたいな感じの確認をして、でこのもう上がった中から、えー、とまた同じようにスタッフでコメントして、で7枠、10候補あったうちの7枠で選定をしましたって感じですで。こんな感じでシートに名前とタイトルとあって、こうやってお互いにコメントして、でこれを確定。 3つはごめんなさいみたいな感じで。でまあ、LT はもうやる気満々なんで、多分やらないってい人はいないでしょうっていう感じで、まあ、一応確認だけして、7枠決まったって感じで LT やりました。で、そういう他に、えー、とスポンサーとかもいるので、連絡体制を作んなきゃいけないですと。で、どうしたかっていうことなんですけれども、スピーカーとスポンサーで発表する人はですね、 発表する人全員を PyCon JP は PyCon JP Slack ってあるんですけど PyCon JP Slack に招待しました。PyCon JP Slack は Slack、えー、のノンプロフィットのオーガニゼーションのやつを取ってるので、えー、と有料版と同じサービス使ってるんですね。なのでシングルチャンネルゲストとかで呼んで1個の Python Charity Talks チャンネルに全員入ってもらいました。でまあ、スタッフのやり取りあるんですけど、まあ、もうそれは見られてもし ょ, うしょうがないというか見られても別にいい。 で、見たかったら見ていいけど、まあ、全部見ると大変だと思うんで、必要な時は必ず個別に面称するっていうこと。これがあるから聞いてくださいみたいなのは、アットチャンネルとかじゃなくて、ちゃんと個別にできるだけ面称するみたいな感じの運用で連絡をしていました。こうやってまあ省力化するって感じですね。でこ、ある日はこんな感じですね。この人たちに 明日リハーサルやるよって言って準備お願いねみたいな感じでメンションしてでこのパイチャリティスタッフっていうのはスタッフ全員に行くやつなんで資料買ったから書いたからちょっとレビューお願いしますってスタッフにだけ言うとか、まあ、こんな感じでやっていましたで、えー、と事前のドキュメント作成についてですが、えーとはい、こんな資料を作りました発表者向けの資料をオープニング・クロージング資料を 休憩時のスポンサー表示、タイムテーブル、リハーサルメモですね。発表者向け資料は、発表者、これはリンク貼って見れるんですけど、まあ、やっぱさっき言った通りのズームウェビナーっていうのがちょっと特殊だったり使い勝手的にわからないところがあるんで、こういう注意点ありますよってまとめたりして、で、後で説明するリハーサルの時に一通り読んで、で、後でも見れるように参照できるようにしておきました。で主な内容としては、ズームってこんな感じですよ。あ、ズームウェビナー。 こんなユーザーがいて、それぞれこんな使い方違いますよとか、発表の流れ入りから出までどうするみたいなところとか、あと発表するときリモートオンライン発表だと最初、さっき私が言ったみたいに顔でちょっと喋ってからあのスライドを共有したほうがいいよとか、フォントサイズを決めたほうがいいよとか、そんな話とかを書いておきました。オープニングロージングは、まあ、あのその時当日使ったやつなんで、まあいいかなと。で リハーサルをやってで、リハーサルをさっきあのくまぴーさんもあったんですけど、Zoom ウェビナー自体、やっぱり私たちも慣れてないので、使って慣れないとまずわからないでしょうということでやりましたと、で、スポンサースピーカー、LT スピーカー全員含めて4回の日程でリハーサルやって、これはもう必ず1回はどこかに皆さん来てもらいました。日程調整して で、えっ、ー、と、リハーサル時のチェックポイントなんですけれど、まず、音と映像とスライドが大丈夫か、当然、そのビデオ大丈夫、カメラ大丈夫、マイク、あ、同じか、ビデオとカメラ、マイク大丈夫、スライドの表示見えるみたいなのをやったり、ちょごめん。それから、えっ、ー、と、ズームウェビナーの操作に慣れる必要があるんで、そこら辺はかなり、 あの実際にじゃあ発表する体で、じゃあ、皆さん、何々さんお願いします。はい、わかりました。じゃあ、今から私が発表しますとか言いながらこうやって表示するみたいなこととかをやったりしていました。こういうふうにそうです、ね、書いてる通り、えーと、司会含めて本番っぽくできるだけ実施する入りとでのところで、はい、環境音は気にしないでくださいね、今、チャットを見たけど。<笑>で あ, であとは発表に対してこうすると良さそうみたいな助言とかをその終わった後にちょっとする資料がこうだねとかあとは人によってなんかライトに眼鏡が反射してるから角度ちょっと考えた方がいいとかなんかそんな話もしましたねとかいろいろある見え方がやっぱり他の人じゃないとわからなかったりするんでねっていうことをやってましたこれがそのリハーサルの時に使った資料でこうやって4回分毎回誰が 誰が何どういうことをしゃべってとか順番書いてでコメント書いてみたいなことを4回繰り返しやりました。で事前準備としてこういうことをやったっていうののまとめなんですけれども、えー、とまず省力化っていうところでは最初の方で話した通りなんですけれどもトークの選定っていうところとライトニングトークの選定っていうところで何ていうか うんとスムーズに発表者を決められるようにっていうことをやりましたっていうのがポイントかなと思っています。とはいえトーク選定が毎回この手が使えるかみたいなのはちょっと課題かなと思っています。で、連絡体制っていうところは1、えー、つのチャンネル、スラックに入ってもらうことによって、もうスラックで全部連絡がつくみたいな。あの人はメール、あの人はツイッターとかやると多分死ぬので、みたいなねもう絶対ここに入ってねみたいな感じでやって、当日もそれでやり取りをして。 省力化をしましまたとで品質で逆にそのイベント自体は手間をできるだけかけなくても品質高めたいなっていうポイントとしてはやっぱその準備に関連するドキュメントとかをきっちり作ってそれを共有することによって、えー、と全体がなるほどこういうとこ気をつけたらいいんだなみたいに思ってもらうっていうことをやれたかなと思ってます。ももう1つはもう何回も言っているリリハハーーササルルですねリハーサルを えー、と計4回、はっきり言って も, もうめちゃめちゃ大変だったんですけれど、でもやるべきだったなと、本当に今でも思ってますっていう感じですね、4回リハーサルをやって、スタッフが結構複数回参加したんで、みんなすごい大変だったなと、期間も詰まってたんで、大変だったなと思うんですけれども、そうすることによって、当日はめちゃめちゃスムーズに進んだんじゃないかなって思っています。練習は大事 はい。これが、まあ、事前準備でしたと。で、当日進行の話に行きますで。当日進行っていうところでやったこととしては、まず PC を準備するっていうことと、タイムテーブルを用意するっていう話、タイムテーブルを用意してそれを運用するっていう話、それからズーム自体の操作っていう話と、あとはこの辺はま 余談みたいなところもあるんですけど、トークを見ないっていうことと、休憩トークっていうネタがあります。はい。PC 準備ですね。これ結構おすすめなのは、えっ、ー、と、これスタッフ側なんですけど、PC はやっぱり2台やった方がいいですと。で、メイン PC はホスト。えっ、ー、と、さっきのウェビナーで言うと、ホストっていう運用する側として入って、マイクとカメラはこっちを使いますと。 でサブ PC の方ではもう一台の PC で参加者としてズームウェビナーのよう、参加者として見る。であとは YouTube も見て、あ、こういうふうに今見えてんだなとか、あと Twitter やったりとか、チャット見たりとか、あチャットというのはその時ズームのチャット見たりとか、スライド見たりとか、細々したのはそっち側でやるっていう感じですね。っていうふうに分けるのが2台あるんだったらおすすめだし、 えー、っとホストをやる人で中心的に回す人は2台あった方がいいなって思ってます強く思いましたあとメイン PC の方って直前に再起動するのおすすめですっズームがやっぱめっちゃ重たかったりするんでその日は何か 誰かがなんか言ってくれたん で, で、それでみんなでちょっと前に再起動しようぜとか言って、みんな再起動してましたね。で、Zoom と Web ブラウザーだけ上げといて、あといらないアプリケーションは全部閉じる、閉じる、閉じるみたいなことをやるとかいうのは、えー、とやっといた方がいいと思います。Zoom 止まっちゃうと困っちゃう。ホストがしたらコ、まあ、ホストがホストになるだけですけど、いろいろバタバタするんで、こういうのやった方がいいですね。で、これが 当日のちょっと汚いですけど、左側がメイン PC で、今しゃべってるのもこっちで、で右側にスラックで連絡事項を送ったりとか、えー、とその o o m で参加者側の目線でちゃんと見えてるかなとか見たりとか、そんなこととかをや っ, たりやってました、はい。こんな感じの当日の利用環境です。これがそうですね。これはどっち側だこれはホスト側か。ホスト側だとこういうふうに見えて、えー、と今誰がいてとか、 えー、と参加者とかもあのパネリストが誰がいてとかいうこともできたりあとはだミュート設定したりとか細かい操作とかもできるので次この人にビデオをピンして今みたいにあの私に今ずっとフォーカス当たってるんですけどフォーカス当たってる人変えたりとかっていうのをカチャカチャカチ ャ, カチ ャ, カチャやるんですけどっていうのを見ながら参加者がこの時140人いますねみたいな。 こんな感じの、これがズームウェビナー側の、ウェビナーのホスト側の画面ですね。まあ、普段のズームの画面が間いっちゃ近いかなと思います。で、タイムテーブルの話。これも結構大事だと思ってます。えっと、進行をやっぱりこう、あの、ぐだ、ぐだらせたくないっていうのがあって、オンタイムでちゃんと進めるっていうのが大事だと思ってたんですね。イベントとして。で、 タイムテーブルを作ることが大事 で, で、ここで大事なのが、えー、必要な情報を1箇所にまとめるっていうことですね。この必要な情報って何かっていうと、その時の私イベント進行してるんで、各スロットの開始終了時刻、それから内容、で、スピーカーが誰で、そのスピーカーを何て呼ぶか、あとスライドへのリンクっていうのは、その時、私が、私とかが発表するときは、そのスライドへのリンクも入れておくっていう意味ですね。 これが具体的に作ったシートで、ここを見ながら、何時から何時だから、あと何分でそろそろ終わるな。で、例えば今、ここですね。例えば瀬山さんの発表をやってるとしたら、次の時間が、えー、13時40分だから、13時35分ぐらいに、スラックで、ネクセ t のスピーカースラックがあるから、雄星田原さんに、そろそろですよ、準備お願いしますとかって送って、スラックで返事が来たら、OK、OKOK、OK、みたいになって、 で13時40分だったら、この呼び名を見ながら、では n e x t a ディ e の田原さんお願いしますみたいに言うっていう感じ。結構この呼び名を書くとかって地味だけど、すごい大事だと思っていて、その時にその人を何て呼ぶべきかって、ちゃんと聞いとかないとダメだと思ってるんですよ。で、雑に ID で書いとくと、あれこれ何て読むんだっけって脳がちょっとフリーズするんですね。なので、もう読むそのまま、見たら読める。 状態にしておくというのは結構大事でこれ見ながら次の人誰それさんいるいるとかって送ったりとかそうですはい毎朝も書いてますけどそう呼び名そう声テンパってると読み上げやっぱ脳内でつながらなくなるのでこういうのはすごく大事ですね何も考えなくてもいいように情報を並べるって感じですかね というのはすす。ごく大事だなと思ってますでこの時見てあ次、これのスライドだ、リンク。で例えば、NEXTEDY の田原さんが発表して5分後に終わるから次は休憩トークのスライドがここだからあこれも開いときゃいいやみたいな感じにスムーズにいけるみたいな自分のこの行動を先読みして準備しておくみたいなのがすごい大事かなと思います。はい でタイムテーブル使って、さっき言った通り、タイムキープして次の、次のスピーカー見て、連絡して指示出しして、ビデオオンしてとか、マイクオフだよとか言って、で名前を見上げて、スライド表示してみたいな感じで、こういうふうに進行して、オンタイムでできましたって感じですね。はい、次が、ズーム操作については、まあ、私とクマッピーで分担してやってたんですけど、やってたのはそんなになくて、スポットライトのオンオフ。 ウェビナーじゃなくて通常だとピンなんですけどウェビナーだとスポットライトになってるんですけど要は発表者だけがビデオ落として映るようにするのをこうどんどん切り替えていくやつとあ と,、えー、と忘れてそのままマイクオンの人とかビデオつけっぱなし、えー、とパネルディスカッションの時はパネルディスカッションに出る5名だけがビデオオンにしてほしいのでこっちから強制ビデオ停止とかポチポチポチポチってこう頑張ってやったりとかっていうことをやっていました。 絵作り、音作りみたいな感じですね。で、ここで1個だけ、ウェビナーでこうリハーサルできてなくて、当日失敗したなって思ったことがありましたんで、これ共有しておきます。これはあのですね、こちら側から、ホストから強制停止をすると、強制解除っていうのができないんですよっていうことですね。ちょっと分かりにくいんですけど。 強制停車できるんですあ。あの人ミュートしてない。あの人ビデオオフにしてないって言って、ミュート、ビデオオフっていうのはホストができます。ただし、解除するときは、えっ、ー、と、ビデオ、ビデオオンを書く、なんていうか依頼する。マイクオンを依頼するっていうことしかできないんですね。ホストから。これはまあ、確かに逆の立場だと、急に ビデオオンにされて、その時に見られたくない状態だと困ると思うんですね、パネリストとかが。だからそういう設定なんだなと思って、後で納得したんですが、これ、リンク先にこういう設定に変わりましたっていうのが書いてあって、これ気づいてなくて、LT の前に関係ないとバシバシバシって俺、ミュートとかしまくったんですよ。で、最後に、じゃあ全員クロージングで顔出して、音出してってやろうとしたら、 あのこっちで強制オフにしちゃったから戻せなくて戻ってこれない人がきっといたんだろうなと思ってこれが失敗でしたっていうので、えー、ともし次ウェビナー使う人がいたらご注意くださいなかなかこれはやらないとわからない失敗だなと思ってますでトークを見ないですねこの大体テ Tips なんですけどそもそも5時間発表を聞き続けるってめちゃくちゃ疲れる で, す、ね、で現地で聞いてる時ってやっぱり現地に行ってもスライドずっと見続けてないと思うんですよねみんなって思っててで特に私はその進行として最初から最後まで集中してやっぱり進行をちゃんとするっていうのがあったので発表面白いのは分かってるし。 面白いなって思ってたんだけどでもそこで聞いちゃうと最後まで集中力が持たないなと思いましたなので意識的に画面を見ないようにするっていうことをしましたなので、えー、と30分トークの時はだいたい意図的に途中でビデオとミュートビデオとマイクオフにしてちょっとトイレ立ったりとかお茶入れたりとかでちょっとヘッドホンでなんか様子だけは音で聞いてるみたいな感じをしていましたね ミュートしてカメラオフして、ちょっといなくなって、ふーってして、また戻って、あそろそろ5分前だしなって言って、戻って、また進 行, 進行モードに入るみたいなことやりました。それでもかなり最後までやるときつかったなっていう、まあ、LT があるからっていうのもあるんですけど、結構きつかったなって思ってます。なので、進行する人はトーク見すぎない、まあ、ビデオあるしねっていうので、ちょっとがんば我慢した方がいいなって思っています。 持たないです、5時間休憩トーク、えー、これはですね今回あの、さっき離脱防止っていう話があったときにどうしようかなって考えてたんですね。休憩をしないわけにはいかないでしょうと発表してやっぱ1時間に10分ぐらい休憩してトイレ行きたいとかお茶入れたいとかは絶対あるだろうなって思っていてでも、その間じゃあここから休憩です、10分後にまたやりますって。 言っちゃうと、まあ、絶対みんな戻ってこないって思ってましたと、絶対これ戻ってこないだろうと。で、どうしようって、うん、ただそのために何かがっつりコンテンツを用意しちゃうと、それはさっきの頑張りすぎって話になっちゃうから、違うなって思って、で、どうしようって思ったんですけど、でそこで休憩トークっていうのをまあ、思いつきましたと、私は。で ス, タッフまあ、スピーカーがその前話してるから、まあ、それに乗っけてでスタッフの誰かが「さっきのあれなんだけどさ」とか「全然もう最近どうよ」みたいな感じとかの話をするっていうのはいいんじゃないかなと途中聞かなくてもいいしまたなんかトイレなりどっか休憩して戻ってもう一回ヘッドオンしたら途中から「あなんか喋ってるわ」ってラジオっぽく聞けるっていうのがいいんじゃないかなと思って。 やりましたとで。耳だけで楽しめるように、もう絵はなしで、固定ですね。固定でスポンサー名と今これやって、次は何時から何ですしかなしにしてで、2人がただ顔出して喋っている、2人3人が喋っているみたいな感じでやって、まあ、低コストで結構反響的にはこうです、ね、こういう感じで面白かったっていう、そうですね、ここで。 この辺で休憩トーク面白すぎて休憩できないってこ逆のね面白すぎて抜けられないみたいなとかよいサイズ素敵とか休憩トークやっぱ次何とかこういうの書いててこれはもうえっと休憩トークはまあ私が考えたってもう完全にどうやって言いますけどあの発想しちゃったのでえっとぜひ皆さん使ってください使って休憩トークすごい良よかったねってもし誰かに言われたら隆り っ, ってやつが考えたんだよって言ってください お願いしまます。す、はい。<笑>じゃあ次。えー、っと当日進行まとめです、えー、全体の品質を高めるためにっていうところでは PC を2台準備することによって発表側とその聞いてる側っていうのを確認したりあとはタイムテーブルを用意して見るだけでいいようにすることによってこ う, うまいこと。 えー、っと進行する、それからズーム操作っていうのをポチポチやることによって、絵とか音とかのクオリティを上げるっていうことをやりましたとで。あと離脱防止、温かみっていう対策のところで休憩トークを用意しましたと。であと頑張りすぎないっていうところでは、そのトークを見ないっていう部分が、私自身 の, その頑張りすぎないってところかなと思ってます。こんな感じで当日進行をやっていきました。 あと最後は、ちょこっと違う話で心の持ち方っていう、私がこうどう思いながらその準備とか当日やってたかっていうのをちょこっとだけ話して終わりにしようと思うんですけど、まず1つ目はあの、このイベント全体をやっぱりどうするかっていう明確なイメージを持つっていうのは大事かなと思ってます。思ってます これあの私あの吹奏楽やって演奏会とかやってるっていうのもあると思うんですけどやっぱなんか指揮者がこう出てきてこう演奏して終わったらなんかどうなって出てってまた次の曲司会が入ってみたいな流れとかをこう具体的にイメージして で, できるだけそれに近づけるように作るみたいなのって結構大事だなぁと思ってます。でそこに 近づけるために皆さんに協力してもらうということでそのリハーサルが必要だったらリハーサルやるとか資料が必要だったら作るとかそういう感じでやっていくそボトムアップだとちょっとうまくいかないっつうか頑張りすぎちゃうとやっぱり思ってて最終的にこういうことやりたくて自分の大事なのこの辺だからここにちょっとパワーかけようとかなのでやっぱりそのリハーサルにはめちゃめちゃコストかけたっていうのはそういうことかなって自分でも思ってますと。はい でもうただ、ちょっと難しかったのが、私の中にはあるけど、それをこ う, うまくみんなに伝えきれてないみたいなところとかもあって、そこはちょっとどうしたらいいのかなっていう、やっぱ、本当は絵コンテとかあるといいとか、あると思うんですよね、こういうのって。まあ、一つはタイムテーブルだったのかなとも思ってます。はい、でもう一つは、そのまま見せると格好つけない同じで、とはいえ、こうイメージ作って、 準備してやってるんだけど、やっぱり当日なんかうまくいかないとかあると思うんですね。でそういう時にとはいえまあ参加者も別にみんな仲間なんだからそこはかっこつけないで「なんとかさんないないだよ」とかってもうその場で言っちゃってちょっと面白いみたいなそのなんかなんていうのかなちょっとぐだっぐだってるのは良くないけどぐだってるならぐだってるところもそのまま見せてなぜぐだってるかを いうことによって、ああ、そういうのだったら、まあ待つわみたいな雰囲気を作るのって、俺大事だなぁと思ってます。あの、やっぱり無音で、なんか準備が黙ってて、え、少々お待ちくださいって言って、ずーっと静かみたいなのって、すごく見てる側から俺、ストレスだと思うんですよ。自分だったらすごいストレスなんで、なので、そういう時は。 すいません今何々が準備できてないんでちょっと待っててくださいね」って言いながらもうそこで「何々さんどう?」とかって言って、えー、ともう実況しちゃってそれをもうコンテンツにしちゃうみたいなそれをみんなが見ててああそういう感じなので、ね、例えば今「誰それさんのカメラがトラブルなんで今再起動中です」とかって言ってあ「じゃあ待ちますわ」って言ってまあそれまではちょっとなかんか喋ってようぜとか言って私が誰かに振って「どう?」とかって言うみたいな。 漢字とかはすごい大事かなと思ってますね。そういうことがあっても、まあ、気にしないというか、お互いしょうがないよねみたいに、これぐらいはまあいいよねみたいな、感じの雰囲気で持ってった方がお互い気が楽じゃんみたいな、一緒にやっぱ楽しもうぜみたいな感じで、やってった方がいいかなっていうふうな心の持ち方で私自身はやっていました。はい。大体喋ったのかな。はい。で じゃあ振り返ってどうかなっていうところでいえばまあうだぐだじゃない品質はかなりできたと思ってます。ね、とはいえプロすぎず温かみがあるっていうところはやっぱ休憩トークだったりっていうところで結構できたかなと思ってて無音時間減らすっていうところもそうですね。あの進行もすごいスムーズに進んだん、ね、でそういう意味でもえー、っとなんていうの逆にまあ離脱しにくくてトイレ行きにくいみたいなのあったと思うんですけどと思ってます。 ね、準備頑張りすぎないについては、まあ、言うてもまあまあできたかなだと思っていてやっぱウェビナー慣れてないよリハーサル4回はめっちゃきつかったですね次回はもうちょい省力化できるかなとは思っていますが初回なのでまあしょうがなかったかなって思っています。で えーっとそうですね、イベントそのものとしては一体感のあるイベントがオンラインでもすごいできたなと思ってますしアンケート的にも満足度高そうでさっき言った通り次回はもうちょい省力化できるんじゃないかな、まあ、トーク選定どうするかっていう課題だけがあるかなって思っていますで最大の課題は懇親会ですね一体感あるイベントはできたんだけどやっぱりビール飲みたいじゃんみたいな 感じみんなでビール飲んでウェーイってしたいじゃんっていうのが私にはあるので、それがやっぱりズームだとできないので、どうしたらいいのかなっていう課題がありますと思っています。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。えー、っと、はい、スライドはここにありますんで、見てください。ほいっと。終わり。えっと、ヘッドホンに戻って。 あれどこ行ったズームが行方不明。少々お待ち。はい。では、えっ、ー、と、続いて LT に入って、え行、ー、きたいと思います。私のピンを外します。あれ音が俺に変わってねえのか。はい。あ、いましたね。はいはいはい。お願いします。はい。はい、では、はい。 聞こえてますじゃあピンビデオしましままたたのでで、えーはい、準備が、OK、になったら振りますはい。あかって大丈夫でで、はいはい、ですす音 あ,、OK はい あ, はい、ありがとうございます。1名応募していただいて、よかったです。ゼロだったら、寂しいなって気持ちになると。ころだったんで、はい OK そうはいじゃ はい、はい、準備できましたは。はい、じゃあ、ライトニングトークです。えっ、ー、と、福田淳也さんです。よろしくお願いします。パチパチパチパチ。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、あの、ブレストイベントの知見ということで、えっ、ー、と、あ、すみません、オンラインイベントの知見ですね。で、ブレストちょっとやってみたので、それちょっとお話しさせていただければなと思います。はい。 でまあ、簡単なアジェンダですが、まあ、オンラインでブレストでワークショップやりました。でまあ、どうやったのってとこと、初、まあ、感おしゃべりできればなと思ってます。はい。で、ズームでのコメント、まあ、スライドもですけど、あのお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。はい。で、お前誰よなんですけど、えー、と福田淳也と言います。えっ、ー、と、長野県の会社の日本システム技研、JSL ってとこに所属してます。 でパイコン JP とか、えー、とジャンゴコングレスでお世話になってますで。弊社運営のコミュニティスペースっていうのにギークラブを長野っていうのがあって、今回そこでやったオンラインイベントのお話しさせていただこうと思います。はいでえー、とオンラインで、えー、とブレストなんですけど、えー、とワークショップ形式で、えー、2回ほどやってみました。はい、こんな感じです。 はいでえー、とファシリテーターは私1人が運営で、参加者の方は5名、えーとまあ、4人参加していただいて、1人あの身内呼んでっていう感じです。で、まあ、ブレストって何っていう話なんですけど、まあ、ちょっとこの辺は割愛させていただいて、まあ、あのアイディア出しの会議ですよっていうところと、えーとまあ、課題に対して、えー、使うんですけど、まあ、そのアイディア発散させるところでブレスト使うよ、他のところは、まあえー、と知らん話だよっていうところですね。 会、はいえー、帰形式なので、まあ、コミュニケーション、おしゃべりが必要です、まあえーと。しゃべらないブレストとかもあるんですけど、まあ、通常はそうですね、しゃべるかなと。で、思いついたことを不正にしたりしゃべったり、まあ、思いつきに乗っかったりってことをブレストではするかなと思います。で、オンラインのコミュニケーションって、まあ、皆さんもやられていると思うんですけど、わちゃつきませんかね、わちゃつきますよね。はい、まあ、ちょっとわちゃついてばっかだなっていうのが、あの、 感じてるんですけど、まあ、一人しか喋れないっていうのと、まあ、三人以上だと喋るタイミング、喋り出しのタイミング難しいなと。で、まし、あ、てはワークショップっていう形で、初めましての人たちでやるところで、えっ、ー、と、どうやろうかっていうのを、えー、まあ、考えまして、まあ、簡単に言うと、ツールに頼りました。と、ブレストは、えっ、ー、と、面白法人カヤックさんっていうウェブの会社さんの、えっ、ー、と、商品。 であとはズームとミロというホワイトボードのツールを使いましたよと。で、えっと、ブレストカードなんですけど、えーっとまあ、カードゲームですね。まあ、こんな感じで、カードをめくって順番にそのお題に沿ってしゃべるっていうカードゲームです。で、まあ、ブレストって、あのまあ、ブレストあるあるかどうかちょっと分かんないんですけど、慣れてる人があの結構1人でしゃべりがちっていうのもあるんですけど、まあ、順番にっていうのが。 えー、組み込まれているゲームになります。これ、めちゃめちゃ面白いです。はい。で、あと、Zoom はビデオチャットのツールとして、で、あと、人数が増えた場合のブレイクアウトルームですね。まあ、あの10人だったら合コンに分けるよとか、3、3、3に分けるよとかっていうのができる機能です。で、あと、ミロですね。まあ、ホワイトボードのツールで、まあ、アイディアとかカードをメモしていきますよっていうところですね。はい。まあ、ミロの様子はこんな感じです。 えーとまあ、ファシリテーターの私が、えー、人のアイディアを、まあ、ひたすらタイプし続けるっていう感じで、えー、とやりました。はい、で、まあ、オンラインでの所簡なんですけど、えー、とまあワークショップのやり方の一例としてまあ喋る順番を決めておくっていうのは大事かなとそれをルールベースでやることで、まあ、全員の意見を強制に聞けるっていうのはありだなと思いましたあと、みんなで見れる共通の場所を用意する、まあ、これ、ミロで今回対応したところですね。 であと視覚で見れる情報を増やすっていうのもとても大事かなと、まあ、あのちょ対面してないのでおしゃべりも結構流れがちなんですけど、まあ、実際にそのテキストになってたりするととか絵になってたりすると、まあ後で見返しやすいよっていうのがあるなっていうのがやってみた印象です、はい、でオンラインワークショップならではでちょっと起こった問題で、まあ、オンラインツールへのアクセスができなかった っていうのが冒頭にあったり、あとマイクのところで1回出入りしてもらったりっていうのと、あとワークショップ形式だったんですけど、モバイルで参加された方がいて、でまあ、ちょっと想定してなかったんですけど、まあ、あと私の方でフォローしながら、えー、やらせていただいたという感じです。はい、あと1分ぐらいでいいでけままますすすすか<笑>すみせせん。ん。長いですよね。<笑>すみません でまあ、ちょっと昨日見た夢っていうのをカードゲームでできるんで、ちょっとやらせていただきたいなと思ったんですけど、ちょっと長いので、今日はここまでにして、まあ、続きは GeekLab を長野の方 で, で、えっと。ブレストカードの方は Amazon で売ってるので、ぜひ。であと、ノート、ツイッター、ギー GeekLab をやってるので、よろしくお願いします。で最後なんですけど、えっと、私個人的な話なんですけど、PyCon JP 2020にお邪魔しますんで、よろしくお願いします。 はい私からは以上です。ありがとうございました。すいません。はい。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。すげえスピーカーだった。しかも ASGI だった。すげえ。はい。はいはい